夫婦があの中古の晩婚ンンを購入して週末になったらキャンプ車中泊あと関西の気になるお出かけスポットを訪れてで、えー、楽しい景色や時間そしておいしいものを皆さんと共有したりしているチャンネルですもしよろしければチャンネル登録をして見てみてくださいそうチャンネル登録なんでし て, くれしてくれって言うって言ったらさ 結構切実なお願いやねな ん, <笑>んなななみん結構言うじゃないですか何でかっていうとまあまあ一人にあのコメントとか「いいね」されたら嬉しいっていうのは絶対あるけど、うんまあ、チャンネル登録とか「いいね」とかコメントがそういうあのそのチャンネルに対して動きがたくさんあればあるほど他のあの視聴者さんの方に見ていただける。 率が上がるっていうので、みんなそうやってチャンネル登録してくれとかいいねしてくれって言うんよね。そういう感じでみんなあのチャンネル登録してくれとかいいねしてくれっていうのはそういうわけです。はいはい。今日はどこ行くかというとナルシバそうそうそうナルシバでいい、うん、んっていうところに来ます。そう うん、あでむち ゃ, くちゃか<笑>なんかなんか今年は出店してるっていうふうに設定してたから行ってみようかなと思って。 <笑>昨日東京都のイベントやのにさ昨日めっちゃ大雨じゃなかった<笑>でもなんか見とったら結構楽しくやってたねあそうなんやちょっと真剣に運転所んとなちょっとぼーっとしたらこの間もあそうやそうや大阪市内で、まあ、この車じゃないねんけど明らか当たり屋さんに当たられて。 金を取られました。えー、<笑>そう、皆さんも気をつけてください。どんな状況だったの？なんか？まあ、速度的には多分アクセル。じゃブレーキ離してるぐらいの動きでわかる、うん。オートマやからとスーッと動くや ん,、うん。それぐらいのスピードでもう5キロとか出てへん。2。3キロやと思う。うん、それで。 まあ、狭い道あってちょっとカーブになってるところにこう出なあかんかったからこう左をこう覗き込んでたら、うん、覗き込みながらこうスーッとちょっと離せんブレーキをミラーこっちガーンと当たって「うん、えっ何?」と思ったらその先までそっちにおったおっちゃんがもうすぐ横におっと<笑>る「何やた<笑>当たりに来てるんやほんまに」<笑> でまあ、もちろん俺も止まってなかったから「すいません」窓開けて「すいません」って言ったら、うん「いやもうなんかちょっと謝ってほしいわ」って「謝ってほしいって何?<笑>」って思って、うん「どういう意味や?と」とそんなとこ止まって降りるわけいかんからちょっと動かして<笑>目の前コインパーキングあったから、うん、コインパーキングに入れたわけよへ、うん、えー、でなんかすいません」言うてたら「もう痛いわ痛いわ痛い痛い痛い、うん、もう」 で警察呼んでなんやもんなもう面倒くさいしなうんみたいな感じで吉本なんやこれこの空気あ金くれって言いたいんやななんぼ出さなあかんのかなっていろいろ考えなが ら, いくつぐらいの人60回ってるぐらいでなんかもうあんまり綺麗な格好はしてないわ、えー、ースーパーの袋みたいな手首から下げて狙われたんやなだってわざわざ当たらんのそんなぶつからんやろ、うん そうやねん、避けれんねん普通に、うん、当たり前に、うん。俺もそんな止まってるか動いてるかわからんぐらいのあれやけどな。うん、前私があったんはな、自動販売機の前でな、うん、おばあちゃんがさ、なんか、あーすいませんって言って、あのー、娘んとこに来たんやけどね、娘がおらんくてねって、帰りの電車賃ないかな、電車賃貸してもらえへんかなーって言って、 言ってきて、うんうん、で私まあその時千円貸してんけど、うん、友達がえあの人いつもオルしてあれって<笑>うそうなんやって思って俺も似たような人 な, な、うん、人のなんかそういうさ両親につけ込む人はどんねんね、うん、俺もこの間その当たり屋のおちゃんに二千円渡してえ同じ人同じ人じゃないその当たられた人うん当たってきた人、うん 何同じ人って、誰と一緒になってるの当たってきた人あ、その当たってきた人に渡したってこと、うんうん、結局 2,000 円、うん、<笑><笑> 2,000 円渡して、うん、もうこんだけしかないのって言われたからすごいやもうなもうないんです、いやもうじゃあコンビニでって言われていやカードすら持ってなくて、すいません、うん、<笑>まあじゃあもうこれででもこれしか持ってないんやから<笑> コインパーキングそうお金どうするの駐車場<笑>あもう、ま、バン上がる前やったから、うん、その一瞬の出来事やからさもうもうすぐ出しますから、はい、ああそうか<笑>何心配してくれてるんだ<笑>、まあ、これ貸したのか<笑><笑>そう返してく れ, そ, れ<笑>そうか2千<笑>円 頼, 頼んのやったらこれ<笑>こっから貸したのか<笑>いやもうシップ買うからシップ代がまあシップ代やった千円やったら十分やろって思って でもそのちょこちょこちょこちょこ稼ぐのがあれなんじゃおっちゃんすごいなあの人だって5分で2000円稼いだうんまあ時給にしたら、まあ、<笑>めちゃくちゃえじえゃんそうかだって怪我もしてないやなそんなコンで当たったくらいろ当たってない俺のミラーの方が気づいてんちゃう<笑>そんな人にはなも警察あわかりました警察呼いましょうっ て, 言って言ったらもうビビって引く半ね どうせそのなんか当たった人の方が過失やから「警察呼ぶ」って言うたら「嫌がるやろ」っていうところにつけ込んであるから「いやいいですよ警察呼びましょう」って言うた方が「ええー、呼んでいいの?」みたいになって「いやそんな大したことじゃないし」って警察もそういうぐらいのレベルって関与せえへんからな正直、うん、そんな暇ちゃうから<笑>だから皆 さ, 皆さん気をつけてくださいよ気をつけてください大阪にもそんな やからがいます大阪には<笑>かもらん、ね大阪まあでもなあそういう仕事なくて貧困層っていうのがおるやろうなと思いながらも途中からもう「もええかな別に2000円ぐらいは渡しよっか」と思ったのもあるしなでもなごめんって言うてもんたからなちょっとなよろしいな<笑>な頑張って働きましょうチャンネル登録お願いしますお願いします<笑><笑> う, うん。 对呀呢 みたいな顔し て, んの<笑><笑><笑><笑>てるのどこやからさ、めっちゃ風がすごい、ね、<笑><笑><笑>昨日雨あったから下が<笑>重い天然芝居 ルーブ ル, ル, ーブルー組みもまれるあーあーかわいい。 見えに見えに見えに来ません。 嬉しいのですって、ね、絞るるりもあ、すごい。私 の, のはチョコマカプレア し, したすご い, すごいおー、やばかったお でも、あのーう、あんまりこう、手取ったね、厳しいの高橋、全然思わなかった。言うのはいいけども きのんびりできるようなイベントだとねな。なんかあんまりこう込み合ってもないいいのか悪いのか、うん、うん。ごちゃごちゃしてないし。うん。なローハマだって降りてすぐやし。そうやな。来やすいし毎年あるんかな。え年二回やろ。うん。すごいね。ねこの動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。 あてないとかてないんかよろしくお願いします。<笑>顔